えー、こんにちは黒田勝吉です今日もご視聴ありがとうございます、えー、今日はドラムソロですねもうものすごくみんな、えー、こちらの質問が多いですけどまあ要は コピーしたフィリーのドラムソロコピーしただけど本番じゃ全然できませんどうしたらいいですかっていうのですがまあこれはもっと何度もやり込むことっていうのがポイントですねもう死ぬまでやるみたいな、えー、10回でダメだったら家で100回やって本番に持ち込みましょう多分数が足りないんだと思いますだけど結局自由に演奏できないっていうふうに言われるんですけどこれは も, うもちろんそうですよねいきなりたくさんのボキャブラリーで話しすぎなんですよ。 例えば英語を始めたとしますじゃあリンカーン大統領の演説を全部丸覚えしてじゃあ英会話できるようになると思いますか難しいですよね実際もう本当に英語ペラペラになってリンカーン大統領の演説を暗記すれば引用はいっぱい使えるけれど正直要は単語の文脈とか分かってないようなそんなレベルとか This is って何っていうような段階でですねそんな難しい言葉を覚えるよりかはまあ もっと本当に使えるような「えー、こんにちは」とかそういったものを覚えたほうがいい。で、えー、なので今回はターム A って僕はタームこれはまあワードって言ってる時期もあるんですがまあアメリカ人の人にまあ聞いてみたら、まあ、こういうのをタームって呼んだほうがいいんじゃないかなっていう話だったのでタームに今変えてます。でこの「タドン」ってやつですねこれがもうジャズのもう基本のフレーズの最後が。 まあ、ハイハットを踏みながらできるというのがポイントです。で、これに対してこの裏拍も入れると、これはね、えっ、ー、と裏からここに行く。この時は必ずポイントはですね、必ず表拍は右手でいきましょう。でないと。 後でいろいろこう装飾音符つけた時もスタートが右っていうふうな形になっておかないとなんか混乱するんですねだから表拍は全部右だから右左右でこういうラフにしてもいいでそうするとこうこうラフにできるのでこう要は二つ打ちにできるでしょそしたらこれだけで表現力違うじゃないですか。だから基本は、えー、表のタドン ね、右手から表でタドンってやるんだけど、えー、この裏側の左は自由につけてもつけなくてもいいそれだけで雰囲気変わります。であとはまあこれやってみるとこれ基本練習基本練習は僕この、えー、ここですねこのクロススティックってやつですが要はまあドラムってタムがない時もあるし、えー、正直ワンタムワンフロアじゃないですかジャズの場合はこれはライドをもっとこっち持ってきたいのでこれを省略したい。で ロックのドラムソロっていうのは加工型はリズムの変形だから低いところから高いところが上がって下に落ちていくだけなのねでもジャズっていうのはメロディーなのでい行ったり来たりしますなのでおすすめはスネアハイタムでクロススティックフローでこれでこれ二回とったらこれ4ーバースですよね だからめちゃくちゃ簡単なんですね。さっき飛ぶけど、シンコペーションブックのアクセントなんかよりもずっと大事です。要はシンコペーションブックのアクセントがドラムソロになりますよって言うけど、あればっかりやってたらずっと単調になるんですよ。でもっともっと給付とかを使いながら、こういうシンプルなものを覚えた方がいい。これのアクセント移動が、 シシンンコペーションブックになるのでなのでもともとこっちのフレーズを置き換えたものがシンコペーションブックなのねだからこっちが中心です。でおすすめはこうですね。これねここの部分はクロススティックに行くときはここで押さえつけてこうね。だから離しちゃ う, ちゃうとこう。になっちゃうから。 これでいいですこういうふうにしてくださいでよく皆さん取り留めがなくなるのはもう知ってるから全部つなげちゃう<音楽>まあでも全部これになっちゃうじゃんじゃ な, なくてもっと給付使うんですよ<音楽> あれね、これで ね, それでねこれでねこれでねこれでねってんじゃなくてあれでこれでこうしましたこれでこれでこうしました要は4小節すれば2つぐらい文章できるし例えば3つでもいい<音楽>こういうふうにしちゃってもいいと思うんですよであと、えー、これをもうちょっと引き伸ばしますこれねこっちを引き伸ばしますこれは音歌が変えて音<楽> A ダッシュの引き伸ばしたのがこれねで、えー、クロ ス, スティック使ったりとかあとシンコペーションシンコペーション何かってっちょうどここでいうとこの裏拍のバスドラのところにシンバルを入れてもいいよでシンコペーションの部分バスドラのとこスニアにしちゃって。 感じにしたらもうこれだけで症状いっぱいつくじゃないですか。なのでこうやって演奏するんです。でこれでさらにこう音量の要はジャズって一番アコースティックだから音量の上げ下げがめっちゃ楽しいんですよ。こう<音楽><音楽><音楽>やってやったらお客さんもニコって笑えそうじゃないですか。ねニコってし や, しやすそうでしょ。 こうやっててて、えー、いろいろ表情をつけて演奏してみますで僕はこのドラムソロの、えー、どんどんテンポ速くなっていくカラオケ作ってるのでこれ上に出てくると思うけどこれで、えー、全部のやつをこれだけの、まあ、ちょっと違うのもあるかもしれないけど基本全部このターム A しか使ってないです。ここれれぐらい表現力があるのでこれを、えー 使いこなせればもう耳コピもめっちゃ楽になるしだからポイントは少ないボキャブラリーだけで譜面を見ずにこれ今回譜面作ってないので譜面を見ずに自分であこんな感じかなこんな感じかなって音量を上げ下げたりしたり場所を変えたりして遊んでくださいこれをするだけで絶対上手くなりますからでタームこれ5つあるんで5つシリーズでやっていきますこれが全部使いこなせればもう全部もう ドラムソロのほぼほぼこれが、えー、ほぼほぼこれで全てと言っても過言ではないのでシンコペーションブックのアクセントで絶対大事ですそれをやるよりはこっちを絶対練習してくださいおすすめですというわけで最後全部見てみましょう、えー、本日は以上になりますありがとうございます。